おはようございます。アイフォン7プラスにオロクリップのあの広角スーパーワイドレンズをつけて撮影しています。<音声>これやばいですね。マナいナマいプッシュボタンを押してください。発見しています。切符をお受け取りください。 危ないで今から全員とそになります。 ますねだってハロウィハロウィンでいいことあります 新橋でございます。新 橋, あ新橋ってほんまないんですかねあ〜すっごんであるもん、ね、私はセ、愛しい先生愛しい先生唐揚げを食べに行きました食べに行きました。食べ に, ました食べにたでて通りかかって、うまそうだから入ってくるだけなんですけど美味しかった クス<笑>スズメバチクラスだ、ね、結構警戒重点警戒ですこ の, 後での、うん、っご<笑><おー><笑><笑><笑><笑><笑>いは、ね、な。 そここまで驚かないで<笑>これで驚いたらもう渋谷の交差点なんてもうヤバいでしょ豚折れますねあのうわりんご半分に、半分まで食ってやりましょうかっ、ね、て<笑> iPhone7 Plus の修理をしに来たはずとか今はちゃんと動いちゃってるというどうしましたか何のためにこう来たかわかりませんよ<笑> 非常語だねじゃ見えませんから西郎くんの看板についているこれは何でしょうかああ、伊勢丹だ、伊勢丹か読めなかった、伊勢丹が読めなくなったっけいや、もう、いやなんでみんなアルファベットにするんですかコメントください、はいはい リカなんでか、うん、ういうエレベーター乗りたい乗りたいですか乗りたいけど。以上<笑> い, ーいれお待たせいたしまし、はいま、たます。いた そうなんですね。美味しそう。ああ、マクドナルド残ると最高でした。とても、小倉さんには障害ができませんかね。小倉さんとは、あの、シャイロー君がこよなく愛する。動画チャンネルの主ですね。ああ、流れ見さしもらってます。 詳しくはオブチャンネルで検索、うん、見てください見てくださいケースケースちょっとまぁ、あ、あれだけど、まあ、まあまあまあ店員がまぁ打倒かなぁみたいな店員ガクってしないとおかしいもんね店員品川を抑えたりえー、そうそうそう店員 む, むしろ、むしろ若干こっちの方が店員、うん、こっちの方が正しい感じがします窓の部分を切り抜いた時の余り物を使ってるんだよ、ね、何をお買い上げになりましたかシェイクのバニラでございます、うん なんでこれ上に上がって ん, んですか。ね、これなんでこれ上に上がって ん, んですか。相手吉川さん見ながら。この方が自然やっぽ い, い, い。はいはいはいはいはい。時間でぶちゃべます。<笑>